はいおはようございますラスカルでございます本日はですねカレー会でございます本日ねえお伺いしているお店は大食いの方がこぞって行っているお店もうこれ画面の後ろに見えておりますねカレーハウスインディーさんでございますこんな感じでねしのけんくんだったりとかマックスさんゾウくんエビマヨちゃんも来てるというね もう本当にね大食い YouTuber さんがかなりの確率で来てると僕もねカレーを食べたいなということで本日はお伺いさせていただきますでみんなチャレンジメニューとかはやってるんだけれどこんな感じでねトッピングすごい豊富なんですよなので本日ね僕がいただくのはお店おすすめのトッピングをね特盛にしていただいた 5kg の特製カレーを食べていこうと思います今回僕はですねチャレンジメニューではないので えー、いろんなトッピングだったりとか商品をね紹介しつつ美味しく楽しく食べていこうと思いますということでただいまね店内に入っておりますが、まあ、こんだけねカメラが引きということはめちゃくちゃでかいサイズが登場いたします他の方見てる方は分かるかと思うんですけれども今回オね OK でカレーをいただこうかなと思っておりますでこちらのねインディーさんなんですけれどももともと大食いのチャレンジメニューがあるみたいでして こんな感じでですね 1kg から 5kg まで様々あるんですけれども今回はねこちら既存である 5kg のものではなくて特別にね別メニューとしていろんなトッピングを持っていただこうかなと思っておりますが通常のやつでもさもう揚げ物系が目白押しですねめちゃくちゃうまそうということでただいまですね特製のカレーが到着いたしましたちょっと見てこれ これねラスカルとかわいい文字もチーズで書いていただいております、えー、それではねいろいろトッピングは食べながら紹介するとしていただきたいと思いますいただきますちょっとひとまずやっぱカレーなんでまず別にちょっとねこれいただきますうまっやっぱカレーっていいですね<笑>うまっで、ね、店名にも飲めるカレーハウスとあるように 結構、ね、こうさらさらめではあるんだけどしっかりとねこれご飯に絡みつくような感じでめちゃくちゃうまいです早速なんだけどお店おすすめのねこれ三元豚のカツと一緒にちょっとカツカレーでいただきます<笑>うんめちゃくちゃうまいです三元豚 揚げたてのカツななんんでこんなうまいんだろう、ね、<笑>ちなみにねあのご注文される際は揚げたてで提供いただけるので書いたんだけど大体8分ぐらいお時間いただくみたいなんですけどぜひねこの揚げたてのカツ食ってくださいうん、まい<笑>うーん 揚げ物も食べていかないとカレーがなくなっちゃうんでまずこれエビフライですねうまっうん、まっしっかりねこれカレーに浸してもこれ絶対うまいっすねうん、まっ うんせっかくなんでこれチーズとねカツ全部合わせてようんうんう 確かにね、このカレーはもう店名通りほんと飲めるカレーですねうますぎる、うん、でちょっとカレー屋さんには珍しいトッピングだと思うんだけどトントロトッピングとかもありましてこれ珍しいよねただね、この絶対 トントロの油がカレーライスにね合うと思うんだわあ、ありがとうございますあ、ラッキョのスライス珍しいですねちょっと今ラッキョのスライスもいただいたんであとでねちょっと一緒に食べるとしてまずトントロいただきますねうんトントロ合いますねこんな合うんですねこれうまい<笑>トントロちょっとあのまあ試したことない人の方が多いと思うんだけど一回これ試してほしいですね うまい。はい でも本当、今ね、だいぶ大食いの人たちがまとめて、この短期間にね来てたんだけど、僕もね、今回の大阪旅行、大阪出張に当たって、マックさんに、ちょっと大阪の方でいいお店ありませんかって聞いたんですよ、一発目にこちら、イーニーさん出たぐらい、とにかくうまい<笑>うん、うま そろそろロースカツとかも行ってみますか。うん。ロースもうまいな。で続いてこれヘレカツです。うん。なあヘレさっぱりしててうまい。うん。あ、まあ。やっぱね関西は。 美味しいいものが多いわ<笑>やっぱまあ食べ歩きのね街とか言われるけどほんとねどこ行ってもおいしいものありますんでぜひね食べ旅行皆さんも大阪でしてみてくださいあとね残るトッピングはチキンカツとクリームコロッケなんでこれもね皆様にご紹介させていただきましょうまず、あ、ねこれがチキンカツ、まあ、これはね絶対にカレーに合いますね そして僕が一番大好きな揚げ物カニクリームコロッケでございますこれもねカレーに合うんですようまっ先ほどいただいたこのらっきょうのスライスも入れていきましょうかうーん インディさんがあるこの本町ってこの通り辺りは結構ねカレーの激戦区なんですよその中でもやっぱりこの大食いの人たちがねここに集まるってねやっぱり味だと思うんですよこれは確かに通う<笑>本当にうまい<笑>じゃあちょっとねもうこれ揚げ物ラストなんだけどまあ好きなものなので。 最後まで取っておいて<笑>ちょっとねあの揚げ物のトッピングはさっきで、ね、最後だったんだけどまだね1個紹介しないものがございましてで僕の横にあるのが、ま、温玉納豆でございますね意外にねカレーと納豆って合うんですようわうわうまそうちょっとこれいかがでしょうかこれがねうまいんですよいただきます うん、うまいうまいいつか僕も本当に子供の頃とかにテレビで納豆が合うんですよみたいなのを見て嘘だと思って入れてみたんですけどそっからハマっちゃいまして、まあ、インディーさんね通われてるお客様でも納豆頼んだことないよって方いらっしゃいましたらぜひ、ね、一度騙されたと思って試してくださいマジでうまいですうん うん、ちょっとラストは、えー、僕の大好きなねカニクリームコロッケで締めたいと思いますうんうまかったああ<笑>またごちそうさまでしたーありがとうございます とということでですね、本日はこのインディーさんで飲めるカレー食べてきましたがちょっとね是非皆様にもこれ食べてほしい絶品のカレーでございました一応ねこの昼の部が、えー、カレー専門で5時以降かの夜の部に関しては韓国居酒屋も含んでおりましてキンパとかね、まあ、韓国料理なんかもいろいろいただけるそうですもちろんカレーもいただけますんで注意は問わずですねこちらのインディーさんで飲めるカレー味わってみてください